はい、えー、慢性腰痛専門医体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。えー、今日はですね、えー、腰痛に関する、えー、ストレッチですね、っ、え、て、ー、いうのをお伝えさせていただきたいと思います。 えー、腰痛で、まあ、腰が痛い、えー、お尻が痛い足がしびれるっていう症状でですね、えー、お悩みのあなたへ簡単にできるストレッチっていうのを今日お伝えしますで今日はですね伝部のストレッチですね、えー、皆さんこう簡単にできる、えー、今日からですねいくつかに分けてですね伝部ののストレッチといいううをお伝えしようと思います な, なぜですね臀部のストレッチをしないといけないのかっていうとですね当然その大臀筋であったりとか中臀筋小臀筋梨状、えー、筋とかいろいろお尻の筋肉っていうのがあるんですけども お尻の筋肉が硬くなってしまう時点でですね、あの骨盤をこう下の方向へ引っ張ってしまうで下の方向へ引っ張ってしまうということで腰椎ですね腰部分腰の、まあ、腰椎であったり腰周りの筋肉っていうのがあバランスが崩れてしまうんですね、えー、骨盤とかお尻の筋肉っていうのは体の、まあ、土台に当たる部分になりますので、えー、そこが硬いとどうしても腰部分に痛みが起こったりとか骨神経痛の、 ような症状に起こってしまうケースがすごくよくありますので、えー、簡単にできるストレッチっていうのをお伝えしますのでぜひ試していただければなと思います。はい、ではやっていきます、えー。お尻、足ですね。まず手をですね、こうちょっと後ろについていきます。ついてもらって、手を後ろについてもらいます。後ろに手をついてもらって、で次にですね、足をですね、まあ、最初こう伸ばしておいていただいて、 片, 足ですね、片方の足をこういう感じで、くるぶしあたりをこの膝のちょっと上ぐらいえお皿の上ぐらいにかけますで。かけていただいたら下になっている足をです、ね、下になっている足を曲げていきます、こういう感じでこういう感じで足を曲げてもらいます。でこの時点 で, です、ね、ある程度お尻の筋肉がこの曲げた方のお尻の筋肉が伸びてくるはずなんですね。伸びてくると思います でこの状態 で, です、ねえー、背筋を伸ばしてもらうと、まあ、こ, うこう見た方が分かりやすいですかねこの状態で丸々と緩むんですけど背筋をこうやって胸を張るような状態にしていただくとこのかけてる方の足ですねのお尻のこの辺りが伸びてる感じがあると思いますこの感覚ですね、えー、反対できますこっちを曲げて立ててもらってで背筋を伸ばす これだけでお尻の筋肉が伸びていますのでこのまま深呼吸をしながら20秒間静止してもらいますでこれが終わったらですねこの20秒間もう一回いきますね足を伸ばしておいていただいて膝を上にかけますで足を立ててもらって背筋を伸ばすそれで20秒間静止ですでこれでお尻の筋肉が伸びてますので 毎日やっていただくことによって腰痛が軽減したりとか骨神経痛の症状が良くなったりしますただこれをやって痛みがある場合ですねこれで腰が痛いであったりとかお尻がよく痛くなる足がしびれるっていう場合は中止をしてくださいでここの状態からですねまた違うところを伸ばしていくんですねでこのままの状態でこの裏になっている方の方向にこう倒していきますこういう感じで腰が痛い方はできないかもしれないんですけど この状態で足を横に倒していきますで足がついたらですね、まあ、こういう状態になると思うんですけどもこの状態で、えー、手をですねこういう感じでクロスさせてもらってだいたい膝のお皿よりちょっと下ぐらいここを持ってもらってまた背筋を伸ばしますそうするとですねお尻の今度外側の感じが伸びると思いますこういう感じですね、えー、ここを立ててもらって立てて立てた足の方立てて裏の方をこっち側に倒して 立てる方を後ろ側に倒していってもらってこの状態で足を持ってもらって背筋を伸ばすそうするとお尻が伸びますなので2段階ですねまず手を置いてもらって、えー、ここにかけてでこの状態で背筋を伸ばして1回目伸ばします20秒でまたこの状態からですねこういう感じで横に倒してもらって また背筋をこれで伸ばして2段階目で20秒間伸ばしてくださいで、まあ、さっきも伝えた通りですねこの動きにですね腰が痛かったりとかお尻が余計痛くなるようであれば中止をしていただいてこれをやった後にすごくこう腰が軽くなったとかあっていうのがあれば毎日続けていただくことによって腰痛予防にもなりますのでぜひ試していただければと思います本日はご覧いただきありがとうございました